みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。早弾きのコツ、イやーイという2本目の動画でございます。1本目の動画では、左手の使い方についてベラベラとお話をさせていただいて、この2本目の動画では右手、つまりピッキングですね。ピッキングについてベラベラとお話をさせていただきますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。それでは、早速ギターを持っていただいて、 アンプに繋ぐつながないはちょっとお任せしますが、ピックを持っていただいて、一緒に練習をスタートしていきましょう。一緒に練習しましょう。おお頑張るぜイエーイそして、画面ドーンズバババ バ, バーンとお手元もお見せしながら今回もやっていきますので、ぜひ一緒に練習していきましょう。で は, では、えーと、この1週間ひたすら一元連打練習してくださった方もいらっしゃるかと思うんですけれども、どうでしょうか一元連打。んとなく慣れてきましたでしょうか。今回の動画でまずやりたいことは、この一元連打練習のスピードアップです。 速度を上げます。速度で。その速度を上げるためにはどうしたらいいかというと、まあ、練習という話になってしまうんですけれども、そうじゃなくて、ちょっと意識したいことはありまして、ちょっとそれを皆様に覚えておいていただきたい。皆様に覚えておいていただきたい。意識したいこと。それは何かといいますと、同じ動きを繰り返すということです。同じ動きを繰り返す。 例えば、それが100回だろうが、1000回だろうが、何万回だろうが、たとえ1億回繰り返したとしても、同じ動きができるように体に染み込ませるんです。ピックが弦に対してどういう角度で当たるのかとか、どういう深さでピッキングをするのかとか、もしくはそのどの部分を使ってピックを動かすのかとか、も、そういったものを全て含めて全く同じ状況を繰り返すんです。 もちろんフレーズとかによってはその強弱をつけなきゃいけない場面もあったりとかするんですけれども、今回の一弦連打練習においてはそれはもう一切いらないです。もうできる限り無機質で、もう機械的なマッシーン的なサウンドもねひたすらこう量産してほしいんです。ずっと同じ動きでピッキングをし続けていただきたいんです。 それで、それができる限りの速さでやっていって、リラックスをしながら、できる限り速くしていくということです。この当たる角度とか深さに関しては、これ本当に人それぞれなんであので、一概にこうとは言えないで言いにくいですし、ちょっと僕もあんまり言いたくはありません。あの皆様がいろいろ こ, う、ね、あのこの角度とか深さとかを試して、あ、これはやりやすいかもとか、あ、ちょっとこのフォームならうまくいける気がするというのを見つけていただきたいんです。それで、その角度とか深さとかがなんとなく定まってきたら、 それをひたすら繰り返して、全く同じ動きを繰り返せるように体に削り込んでいくわけです<笑>、まあ。ちょっと僕はこんなバラバラって弾いているから、なのか、なんかこんな早く弾かなきゃいけないのかと思ったりするかもしれないんですけれども、もっとゆっくりでも大丈夫です。自分が可能な限りのスピードで可能な限りのスピードで、そしてリラックスをしながら体から、もう全身から力を抜きながら繰り返していくわけです。とりあえず、これが一元連打練習。 のブラッッシュアップという感じですで。その次やっていただきたいことがまたありまして、ちょっとの無茶振りをするようなんですが、この一元連打練習の速度、この右手のこの速度でクロマチックを弾いていただきたいんです。えー、どういうことかといいますと、わかりますでしょうか、えー、そんな無茶苦茶言うなって思った方いらっしゃるかと思うんですけれども、その無茶苦茶をやっていただきたいんです。一元連打練習でもしこのくらいの速度で。 できたならばこの速度でクロマチック練習をしていきます。7フレットからスタートして、こんな感じです。もし一ゲーレナ練習がこのぐらいの速度でできたならば、この速度でクロマチック練習をやっていただきたいです。 えー、本当に無茶苦茶だってう話になるかと思うんですけれども、無茶苦茶をちょっとやってみていただきたいんですよ。あのー、なんて言うう。でしょう1本だけ弦を弾くとき、あのー、ピッキング、1本だけ弦を弾くピッキングというのは結構楽しいんじゃないですか。その1弦連打練習みたいな感じでずっとこう、ねあのー、同じ弦をひたすら弾き続けると、こ れ, のクこれとクロマチックを比べたとき、何が難しいかというと、ピッキングする弦を変えなきゃいけないこと。 ですよね。この要素が加わることで劇的に難くなるわけなんですよ。けど、なんか慣れてくると、このピックはもうひたすら動かし続けて、なんとなく手の位置を変えるだけという感覚やってくるんですよね。<音楽>一弦練習のときみたいに、もうひたすらピックをひたすら動かし続けて、で、そこからこう手をちょっとこうずらすような感じにして、いろんな弦を弾いていくという感覚です。そんなイメージです。 極端に悪い例としては、手首を固定しちゃって、だんだんだんこういうピッキングになる感じ。わかりますでしょうか ?6 弦のときはこういうピッキングだけども、手首が動かずにこう開いていっちゃう感じ<音楽>。こうじゃなくて、極端に言うと、こうじゃなくて、こう言ってほしいんです。これ、なんでかというと、6弦の位置とこの1弦を弾いている。 角度とか、あのこのピックの動き。音色にすごいばらつきが出てしまうので、<ス>できるだけその手をこのまま下ろすような感じでピッキングをしていただきたいんです。で、ちょっと話を戻すと、6行目ひたすら飛出していく中で、ある特定の一定のリズムでこの手をずらしていくだけという感覚が身につけば、結構クロマチックとかも簡単にできるんですよ。もちろんそはね5分、10分とか1日、2日とかでできるような話ではないんですけれども、ずっと繰り返していると、僕が言っている意味がわかる日が来ると思います。 ダダダダダとひたすら1本の弦を繰り返してある特定 の,、うん、特定のとかも4つずつですね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。一定の速度でこの弦をずらしていくという感覚。これが身につけばもうほぼ・・ OK, OK というか、もうね、すごいパマザイという感じでございます。あとは一元連打練習のスピードアップを測って、またこの、ね、スピードの全体の底上げを測ればいいだけなので、この感覚がつかめればすごくうれしいです。もちろんその最初はすげえ難しくて、ね、こんなのできるわけねえじゃんって思うかもしれないんですけれども、そこは本当にもうなんて言うんてうう、でしょうなんか勢いです。 乗りです、ノりです、勢いです、勢いでこうガッとっていくんです、オラオラオラっつ言って、一元連打練習をしているときのこの速度、この<音声>テンションでオラオラもちろ ん, なんかこ う, うまくんかなくていいんですよ。って<韓声><音声>なっても全然いいんです。そのあーのをひたすら繰り返していくと、あるとき、あなんかできる気がするっていう日がやってくるんですよ。できる気がするっ言って。 でまあ、そのああなんか今日できる気がするって言って、まあ、大体それは気のせいだったりするんですけども、大体できないんですけど、でも本当に2ヶ月、3ヶ月くらいしてくると、本当にああできる気がするか、本当にできちゃうときが来るので、ちょっとその瞬間を楽しみにひたすら繰り返していただけると嬉しいです。あとはもう皆さんの努力次第というか、もう練習次第なので、もうあとはもう時間をかけてたくさん練習していただければという感じでございます。まあ、ちょっとね、あの<笑>珍しくすごい無茶ぶりを、珍しくないか。まあ、結構無茶ぶりはよくするので。 珍しくないかもしれないですね。ちょっと無茶ぶ振りに感じなかった方もいらっしゃるかもしれませんが<笑>、えー、そんな感じでございます。<笑>一元連な練習の速度でクロマシックを弾いてほしい。これが今回の動画の最終的な課題でございます。そ<笑>れでもうちょっと余裕があるぜという方は、もう一個だけスケール練習をしてみましょう。スケール練習。<笑>どういう練習かといいますと、6弦の8フレットからスタートします。 6弦の8フレット、で、6弦の10フレット、で、6弦の12フレット。これはドレミの音階です。ドレミ。そして、5弦に行きまして、また8、10、12とか行きますと、これがファーソンガンの音階です。この音階を使って、4個ずつ。 音を並べていきますどういうことかといいますと、まずドレミファで、その次はレの音からスタートして、レミ・ファソ・ソその次はミの音からスタートして、ミファソラという具合。ドレミファ、レミファソ、ミファソラ。 こんな感じですその弦の切り替わるタイミングが結構バラバラでやってくるので、最初はすごく難しく感じるかもしれませんが、バリバリと繰り返していくと、なかなかいい練習になれるかと思います。で、ここまで繰り返してよしよし、いい感じだぜとなってきたならば、次は8、10、12、で9、10、12。 ポジションで練習してみたりとか何ていうポジションで練習してみたりとかそ<音楽> で, <音楽>で、その全体的にそのドリンムファストラッシュのスケールを使っていくので6弦から8、10、12、8、10、12で4弦は9、10、12、9、10、12で2弦は10、12、131弦も10、12、13っていう感じで弾いていくと。<音楽> というドリームファストらしいの C メジャースケールの音階を弾くことができるんです。この音階を全部バードを使ってドリームフーで、なんていう練習もしてみるのもよいかと思います。ちょっとこの2弦と3弦のジョイントが難しいんですけれども、 ちょっと難しかったりとかするんですが、まあ、ちょっと興味があれば、そんな練習もしていただくとよいかなと思います。そんな感じで、最後のスケール練習はちょっと興味があればで大丈夫です。とりあえずやっていただきたいことは、一弦連打練習のスピードアップと、クロマチックをその速度でバッと、一弦連打練習のスピードでバッと弾き切ること。この2つが今回のミッションでございます。まあ、なかなかうまくいかないと思うんですけれども、あとは気合と根性の乗りと勢いで乗り越えていただければという感じでございます。 それでは、3本目の動画では、刻みについていろいろお話をさせていただこうかなと思いますので、よかったらそちらも参考にしてみてくださいませ。それでは、また残り1週間、一元レーダー練習をしながら待っててくださいませ。それでは、また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑><笑>